日常演武の食た日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演武開演こちらマクドナルドサムライマック4種類を食べたいと思いますこれ以前動画のコメントで美味しいですよって勧めてもらったんですけど、えっと、なかなか食べるてなかったですね先月忙しくてねんか今日から新しい新バージョンが始売たのでそれらも合わせて食べていきたいと思います 左側が新しいやつですね。新って書いてますよそれでも。チャンネル登録よろしくお願いします。早く食べたいなと思って生ビールは好きだったんですけど、後で見てくださいね。こちらのレギュラー商品からいただきたいと思います。では。<笑>どうだ。マクドナルドの侍は勇ましいか。ええ。 お肉が分厚くてお醤油やチーズ の, の相性もバッチリこれは本当にすごいと思いますわっ本当にうまみたっぷりボリュームもあるので食べ応え満点で満足できますねうーんこういうお侍様になら切られてもいいかもしれませんいや切られるのやら だ, だってやっぱやだな切られるとせっかくのハンバーガーも美味しく食べられなくなっちゃいますから それよりも毛に 剣, を剣刀をかわしてかわして最終的にたどり着くっていうのがいいです卵もプルンときますねおっとニンニクのソースは結構ピリピリ刺激があって好みは分かれそうですけど美味しくいただけますやはり分厚いお肉というのが最大の特徴のですねこうやってかみしめられるのは本当に嬉しいですさて 今後も新しい商品出てくるのかな？ごちそうさまでした。最初に食べたこちらのサムライバック炙り、醤油、ベーコントマトベーフルは？こうトマトの酸味はサッパ分としていての梅雨。今後味付けになっている。ソースのあれ、一種の清涼。残飯が飲るよになっておりま し, た、ね、そいいそして、ベーコンとお肉が入ってで結構。 肉ののうまみ、ね、ののがぶわっと口の中に広がっていました結構強烈な感じ で, きますで炙りしょうゆもあって香ばしさもあってうまく和と洋が合わさっような印象です。続いて食べた ニンニクザクギリポテト肉厚ビーフザクギリポテトは今より8種類のポテトです、ねうん、です、ね、中に入れたよにカリッという音がとってもに感じられましたでもニンニクソースの辛みが結構強いので好みが分かれるかなと思いまちょっ結構ピとピリッとくるので辛いのが苦手な場合は避けた方がいいです、うん、あなたにお好きなのであれば食べていただくとしいですね、うん、で最後にで和風バーベキュー卵肉厚ビーフ卵とお肉で なんか月見バーガーを思い出すどこか毎年感じられたけど大ボリュームでというような味わいでした卵もこれでお肉と一緒に食べるのまた違った味が噛みしめられてるそんな気がしますねピクルスも入っていたんですがお酢の味がいいのキュウリがダメなんで自分でもあっさりと食べることができました